いつもカメラの本気をご視聴いただきありがとうございますご利用でございます、えっと、今回からガメかつガメガメ講座を行いたいと思います<音声>このコーナーなんですけれども視聴者さんがガメラについてわからなかったことえっとリーチメだったり演出だったりわからなかったことをえっと実証研究していくコーナーになります えっと、応募についてはですね YouTube のコメントなんか、えっと、自分の連絡先にご連絡していただければえっと、こちらの方で読み上げますので、えっと、ぜひ皆さん応募くださいはいで、早速1件応募が来ております兵庫県在住の馬場太さんからです<笑> いつも楽しく見ていますいや、本当にありがとうございますこんな赤ちゃんみたいな番組にお一つ質問があります大怪獣バトルで夜背景から昼背景に変わった時は外れたのですがギャースの場合は夜背景から昼背景に変わった場合は頭角ですか教えてくださいマニアックすぎるよ<笑><笑> まず他のキャラだったら普通に外れるよねギャオスってあいつ実は夜がデフォルトなんですよ、えー、昼から始まった場合は、はこれは当格じゃないんですよあの前回ね僕ね昼から始まってうわめちゃめちゃ珍しいんやんけと思ったら普通にかズズンっていって 外, 外れて外れるんかいとって思ったんですけどただ今回の実装内容としては夜から昼なんであのね完全に外れるとはちょっとこれは言い難いんで。 えこの件はは、えー、研究させていい、ただきます<笑>、はい、で、あの余談なんですけれどもこれも視聴者さんに教えてもらって夜背景に変わった瞬間に敵が攻撃すれば継続確定でえガメラが攻撃をすれば等覚ってことが、えー、と判明しました<笑>これもね、まあ、実際に打ってる時はねあんまね気づかなかったんですけどあのコメント欄で教えていただいて本当にありがとうございます、えー、オープニング少し長くなってしまいましたがガメラの本気5回 えー、まだね機械割りが 100% 下回ってますので今日こそは 100% を超えることができたのでしょうかそれでは VTR どうぞ<笑><笑> いやー、右はなー。あー、終わったな。 お疲れ様でしたお疲れ様でした。お疲れ様でした 本日の結果からはい。そ<笑>っちに印はあるわ。<笑> 1万4000円で644枚で回収がえ684枚でしたので40枚プラスになりました。<笑><あー><笑> 800円今回はやっぱ1つ格好を上げられたんじゃないかなと思います、ね。at 機ですけど伝え a タイプじゃないですか？ やっぱり a タイプの勝利とはやっぱ何かっていうとやっぱカットコツなんですね。そうだからま、今回はまあカットができたんで良かったですかね。寒くて、ね、ここ寒いね。俺のアイス食べてたかな？さっきまで愛想欲しかったね。<笑>今回で何万回回したんですか？今回で、ね、あそうだ。そうだ。あ、それもデータ。でもそっちだわ。<笑><笑>今回でね。 えっと、一万一千二百九十六回。おーああ。しました。百万回まであとね。あと九十九万回<笑>。さう、あと、だからもう一パーセントは達成されたわけですから。ちょっとつ聞いていいですか。これを三に何のメリットがあってやってるんですか。こ<笑>れ。はい。メリットなんかあるわけないじゃん。<笑><笑> 今日の結果。今日はですね、うん、マイナス一万一斉ですね。最初。回収。ゼロ。ああ、えっと、残念だったね、それはね。そうです、ね、残念だったから、ずっと、だから、想定で一個あげるよ。やった。はい、<笑>今のところ、エンディングの七分十八分。練習して三十秒かな。殺す。<笑>毎回毎回、オープニング、テンディング、もうちょいとってるのに、いつもカットされてて殺す。<笑> だって家で帰ってつまんないんだもんマジで<笑>面白かったよそのうちね、<笑>エンディング、オープニング、カット集出すんだよねだって俺がだってずっとこん な, くなってるのがあったよ面白 い, が面白い誰が見るのさん大丈夫ですか<笑>僕も寒いからもう帰る<笑>